小沼ずから参りましたリグルです今回こちらで初めて演武させていただきます こ, この青空の下こ皆様と楽しい時間を過ごせるかと思っておりますそれではリグルおさこその6皆様のこれから進む道が明るく幸せなものになりますよう素晴らしい旅路になりますようにリグルボンボヤージュ<笑>良い旅を It's <laughs> me. あぜかきんせつをはこまだにうんわすいぶい」「いさが I'm so sorry. So. ましたはい、では